皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月30日、運営から詫びふくぶき券が届いていました。掲示板機能に何やら不具合があったようです。全然気がつきませんでした。私は2枚の補填でしたが、人によって枚数が違ったりするんですかね。<音声>いよいよクライマックスに差し掛かったカジノレイド祭りですが、進捗どうですか 現在のランキングを眺めていますが、ルーレットだけが異常なことになっています。ルーレットは固定パーティーのやり方が確立されてしまったせいで、ノラでのランクインが困難になっています。前回大会のボーダーが11万点だったのに、今現在ですでに22万点です。それでも、レインボースライムのダウン中に36倍を3回以上当てないといけない点数なので、皆さん強運すぎて怖いです。 限定交換屋のリストを眺めていますが、ドラゴンカードが100枚もらえるってことですかね。ドラゴンカードは何枚あっても困らないので、全部ドラゴンカードにしようかと思います。ただ、720時間という制限があるので、むしろカードを消化するのが大変ですね。サポさんで完全に安定する構成を調べておこうと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。